Uh, good morning, all.、Uh, my name is Kaoru Miyamoto. I'm the director General of Japan Foundation, New Delhi.、Uh, first of all, I'd like to thank、uh, Professor Suresh Kumar. Uh, Vice Chancellor Ifriu and Professor Musfar, <laughs> sorry, <laughs> it's very difficult to pronounce your name, Musfar、uh, Alam, Dean, School of Arab and Asian Studies, and、uh, Honorable Chief Guest Kojiro、uh, Uchiyama, this is very easy for me to pronounce, <laughs> Council General of Japan in Chennai. And、uh, all the faculty members and、uh, participants today, I Sure, thanks to be invited in this place today. And、uh, I'd like to special thanks to the staff and、uh, the EFLU staff to making this、uh, conference. And of course,、uh, a l i c e sensei, he's a Japanese specialist from Japan Foundation, newly to fix all those、uh, c o n f e r e n c e And uh, well, uh, this is the first time for me to come to Heidelberg. And、uh, since Japan Foundation, we only have the office in Delhi. And、uh, I didn't have much time to come、uh, to Hyderabad. This is very nice place. I reached last night, I, I mean, the last evening, and、uh, the temperature is nice, flowers blooming, and the people are nice. <laughs> and、uh, even though I didn't have the Hyderabad. Biryani yet. <laughs> I v e r y liked i n Hyderabad, so if I ate it, I cannot go back to Delhi, I guess. Well,、um, I'm very, I see the faces I know well, so that means that many of you are、uh, you know, Japanese language teachers, not in India, but also from all over the、uh, South Asia. I see the faces from Sri Lanka. I see the faces from、uh, Nepal and、uh, what else? Myanmar. Yes, I, I saw someone from Myanmar. And many guests from Japan. And、uh, this is, I never experienced this big conference and this variety of people in, you know,、uh, in Japanese language education conference in India. This is a really first time to see、uh, this variety. People from university, college, or technical college, or the, even the private institution, or the college from Japan, or governmental institution from Japan, also. So,、oh, this is very something. And I'm really glad to have this in Hyderabad. And、uh, maybe Arun Sense explained this is a very good opportunity for all of us to have good network. Uh, for the Japanese language teachers in South Asia. So please use this great opportunity to, help to strengthen your、uh, network in the Japanese language teachers. And、uh, since I know this is a Japanese language teachers conference, the main language will be the Japanese. And、uh, maybe. Many of those、uh, presentations will be in Japanese. So、uh, I, I'd like to make less of my word in Japanese also. I, I'm sorry.、Uh, I, do you understand Japanese?、Yeah. <laughs> <laughs> I'm sorry, Professor Kumar, and、uh, I'm sorry, Professor Muzaffan.、Uh, uh, I, I hope you enjoyed my Japanese. Ohaio <laughs> <laughs> gozaimasu. <laughs> 改めまましておはようございます、あのー、少しだけ日本語でお話しさせてください皆さん多分日本語の方が分かりやすいという方もいらっしゃると思います、まあ、特にここは日本語教師のカンファレンスということで、えー、少しだけジャパンファウンデーションの方からお伝えしたいことを日本語で申し上げま す,、えーとですね、まず一つ目、あのー、東アジアの日本語 東アアジアじゃないですね南アジアの日本語ということであのインドだけではなくてネパールスリランカブータン、えー、バングラデッシュパキスタンモルディブさまざまな国をで日本語教育が行われていますで国際交流基金が毎あの3年に一度行っている日本語教育機関調査日本語学習者の数を調べる調査があるんですがその調査でもかなり あの増えています前回が2015年に行調査を行いましたそして今回2018年に調査を行っていますまだあの集計が終わっていないので皆さんに正確な数字をお伝えすることはできませんがあの全体の数字は前よりも大幅に伸びていますそれだけ、えー、南アジアでも日本語を勉強する方 まあ、日本語を勉強する期間が増えているそういう状況ですで私はインドに来て3年半経ちましたで日本イ ン, ド南インドを含めた南アジアの日本語教育を見てやっぱり東アジアですとかヨーロッパあるいはアメリカとは違った日本語教育というのが行われているなと実感します、まあ、一つに大きな あの割合を占めているのがなぜ日本語を勉強するかといった目的の中で就労目的働くために日本語を勉強しますという方が非常に多いもちろんどのエリアでもそういう方はいますただ南アジアの中ではそういった層が多いそれからこれからもどんどん大きくなっていくだろうと思いますあの今年の初めに日本の 改正入管法という法律が変わって日本で働く機会が少し広がると言われています、まあ、少しまだあの細かいルール作りが行われているところなので実際どういう形でできるか分かりませんが今そういった日本に働きに来る方が増えるそういった方に教える日本語教育そういったものが 多分あの必要になってきてこれからどんどんそういったところがあのウェイトが大きくなっていくと思いますまあ今日 の, あのカンファレンスの中でもそういったテーマが一つ大きなテーマになると思います、えー、それからですね、えー、もう一つお伝えしたいのが、えー、今ジャパンファウンデーションでもインドで、えーあまあ、これまでジャパンファウンデーションであの問題と思っていたのが日本語教師が少ない というのが大きな、あのー、問題だったんですけれども今、日本国際交流金でも日本語教師をインドで育成しています、育てていますで、えー、実際に日本語教師を育成、養成して、えー、気がついたことというのは問題は日本語教師が足りないということだけではない日本語教師を育てても日本語教師が働く場所がない。 いろいろな大学とか機関で日本語を教えたい日本語を学びたい人がいますという話は聞きますが実際にじゃあ日本語を教えてくださいというとあ先生はいますと言っても日本語を教えるあの予算がないお金がない場所がないといった問題があ今非常にあの顕在化目に見えて大きくなっているなと感じます。 なので、まあ、今日ここのカンファレンスの中ではどちらかというともっと教授法ですとか、えー、ネットワークとかそういったことが議論されると思うんですが、あのー、問題となっているそのどう日本語教師を育成して日本語教師を養成してどういう形で、えーえー、あの教える場を作れるかということを皆さんちょっと考えてな ど, どういったらいいですかねその、えー 予算的な問問題題ですとかとかか期間のいろいろあると思いますが、えー、日本語の教師の立場で皆さんがどうやったらあもっと働きやすい、えー、環境を作れるのかというのもこういったシンポジウムで話し合ってはいいのではないかなと思いますまあ今回、あのー、それを話してくださいというわけではないんですが皆さんの中にもそういったもの問題意識というのを持ってぜひ、えー えー、お話しいただきたいしもし時間があれば私の方にもぜひあそういったことで、えー、ご相談やがあればお話したいですしあのいろいろお議論ができればと思ってますので時間があったらぜひあのお声掛けくださいあちょっと長くなってしまうので今日はここら辺で、えー、またあの2日間おりますので、えー、時間がありましたらまたぜひお話ししてください あ, Thank you very much. ありがとうございました